えー、あ、どうもこんばんは。チャンネルちゃんです。皆さん、今日はハロウィンですね。ハッピーバースデーハッピーハロウィン。かぼちゃ買ってきました。今日はこれを。ホットケーキ。に入れ込みたいと思います。スタートレンジでチンするのだ。 かぼちゃをレンジで温めている間にホットケーキの具材を具材というかうん元ホットケーキのうーんなんて言うんだろうみ具み作っていきますあカルディ3 3 0ムに対して卵2つに対して牛乳 180g ミリリットル、百八十ミリリットル半分だけ使いましょう。なので半分は百百五十百六十五グラム合ってる？合ってる？百百七十五グラムだ。うん？百七十五グラムか？うん？合ってる？三百百違うね。何を言っている、ね？百六十五グラムだよ。 はい、卵1個入れよし OK。し かぼちゃでーすこれをつぶしてつぶしてしてあのー、パンケーキの中に入れてあー結構硬いんかいやそんなことないこれぐらいだったら大丈夫ちょっとやっぱり硬いのでもうちょいレンジぜにしてぐっちゃぐちゃにしてパンケーキに入れますもういい感じこれは柔らかいもん最高だよしやよし や, ーよしや このかぼちゃが熱すぎてパンケーキこのボウルの中で焼き上がっちゃったりするもしかして本当は冷ましてから混ぜた方がいいのかも美味しそうでも黄色いよすごい黄色くなってきたうわうれしいハリーポッハリーポッターハッピーハロウィーンこれは食べろ <笑>かぼちゃついてんのかと思った<笑>黄色い部分だった<笑>あっあっつなんで<笑>ホットプレートの時間ですこいつは純レギュラーメンバーこっち油油だらけ<笑>ちょっと入れすぎたあ熱くなってきたさてそうで邪魔じゃ生焼けるかなうわなんかもったりしドロドロやなこれいっちゃいます なんか小さかったぞあ、いいか小さくて黄色いな あ, あ, あ、もうなんかいいもういいんか、よくないかわ、美味しそう頑張ってもらおうこれ、これぐらい美味しそう一枚目完成いいかな<笑>ちょっとやりすぎ勢いやりすぎ そんなことさ、んそんな、いじいます、いじくります、やめて。ああ、なんだ。もう終わり。オッケー。ああ、外せない、もう外せない。<笑>最後少ない。 みたいやなどっちがいいかなでん何とも言えないいびつな可愛いパンケーキができました上にかぼちゃとバターっぽいマガリンをのせて食べますいただきますあもちもちしてる手で触っちゃった黄色いパンケーキ ハロウィンパーティー大成功おいしい甘いんやけどなもうかぼちゃだけであっあっうんうんあ全部いきん新しいコメントが湧き出てくると思うじゃないですか湧き出ないよねうんうんこれは後で食べたり明日食べたりします か, ったかぼちゃに助けられた2020年だったなと思いますどうか皆様この健康を手にして良いお年をじゃんじゃん